演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそういうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろししくお願いしますこちらファミリーマートの北海道コーンマヨマンを食べたいと思いますコーンね中華まだとクリームっぽいイメージがありますけどこれはマヨなんですねでもやっぱクリームっぽい コーンはつぶつぶなんですね、中に溶けているわけではないんですね、ではいただきます。<笑>コーンマヨネーズが、やっぱりコーンが入っているのが甘めで。 しかもマヨネーズ自体も甘めなのかなって思えるような味でしたねでもクリームと違ってマヨネーズの味はちゃんとありましたねでもそこまで強くもないちょうどいい感じで溶け合っていくそんな感じですそれがモチーとした生地によく合っていてパンとして食べるのとはまた違った美味しさがありましたねコーンマヨパンはよく見ますがこう中華まんって案外見ない気がしますね、うん なので、そのも の, の珍しさも合わせてこちらのテストとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部閉店、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。